お久しぶりです、はい。よろしくお願いします。はい、秋元園芸さんに来ています。えっと、今日はお知らせがあるということで。はい、三年ぶりにうちの展示会新宮店を開催したいと思っております、はい。当日は会員さんの展示と、あとは会員さんの持ち寄った品の即売会をやらせていただきます。はい、おそらく200点ぐらいは集まっ出してくれるんじゃないかなと思います。えっと、会員さんの商品が200点ぐらいですね。いすねはい、はい、結構お値打ち価格になっていると思うので。 掘り出し物も毎年出ていますので、なるほど。よろしければ遊びに来てもらえればと思います。はい、それはいつにやるんでしょうか。五月の3日、4日の2日間ですね。大盆、はいはい、祭祭りと。はい。と同じ日。そうです。は<笑><笑>から来た方は同時にいらしてもらえれば。は、う、い、ん。<笑>なんかバスでこうお祭り行って、ここに来てっていうような人も。 年は多かったってことこですよねそうですね、今、うん、までのコロナ禍以前は、そういう方結構いらっしゃいましたね、うん、今年も何組か予定されていまじゃあ、ちょっと商品が、会員さんの商品がまだ集まってないので、そうですねで秋元さんの商品を今日ちょっと見ていこうと思うんですが、はい、秋元さんの商品も先ほど、いろいろ交渉の末、ね、<笑><笑><交渉>の<笑><笑>それ、ね、動画を見た方は2割引き、はい、基本、ここにある商品。<笑> 定 価, のついてるもの定価のついてるものは2割引き で, でやらせていただきくいいと OK いただきましたのではい、はい、結構ねだからカゴで<笑>買うなんてこともねお買い欲しい方とかは<笑>がっつり欲しい人なんかは安いと思います ね, すねほぼ業者にみたいになっちゃいますか ね, すよね<笑>なので結構いいんじゃないかなちょっとそういう商品をちょっと皆さんと今日見ていただこうと思いますので、はいはい、よろしくお願いします はい、<笑>値段のついてるまだこれからいろいろつけていくって話ですよねそうですねまだこれからガンガンつけていかなきゃいけないんですけど、うん、数物は多分ポップみたいなのを買ってきてつけることになる、ね、ああなるほどどういうのがいいんだろう今の授業はやっぱさんざし花咲いてて多分そろそろもう受0分も終わってるんでこれ持って帰ってもらえば実はつくと思うんですけどへ、うん、えー、<笑>値段がねあこれ値段ついてる 2,000 円, 円の2割引きってことです ね, すねはいあなんかもう色々ある感じですねそうですね、うん、何を言ったら言いたいて感じですけど<笑>ちなみにこの辺でも値段ついてるのあるじゃないですか、はい、いいやつにそうですね例えばカエデとかこの辺も2割引きでいいんですけ、ね、値段ついてるから、はい、<笑>一応ね確認を取って、はい、<笑><笑>ありますからこの辺の 青いとこも2割引き、うん、青いは、これ多分ね値段つけてたから2割引きで大丈夫だと思うんですけどなるほどこれ、前回出してたやつの兄弟というかああ7万円でしたね、確かそうです、1万円分かりましたあ針金がかけたかそうですね、であと植え替え予定ですこういうのも2割引きそうですね<笑>めちゃくちゃいいですね<笑>めちゃ頑張ります<笑>全部2割引きってすごいね これもみんな値段つきますもんねもみじゾーンですそうですね程度この辺も箱につけちゃったりとかへえちょっと上の石付けは一歩一歩わざわざわつけられないと思うんですけどはいおおおおどおおおおおおおおおおおおおおこれはおおおおおおおおお あっぱ今綺麗ですね。まだちょっとこれあんまり良くないですね<笑>。こちらは今日の糸。今日の糸。はい。大きいやつもあるんですか。これよりもうちょっとこの辺か。えっ、ー、とそっちは石突きにしたやつですね。石突きか。これなん で, です。キノコ入ってる。ミ<笑><笑>ツブサのトリップありますね。これはまだそこそこないです。 ンミジはととくたくさんあるとそうでですすね。ねこここの辺はこの辺辺もです、ね、こっちはケケモモまつかももかまつかまだだについてすすすすすすねね、うん、とかかどどうななんんでで結構おめけっと1列ここ1列変、ねうんうんま、ちょっと小白系も見たいですね。 長白絵はね、あんまりないんですけど。<笑>あまりないですか？そうですね。長白は作ってない、あ、新白か？新白はいっぱい。塗装いっぱいありますね。この辺塗装ン塗装像。お、は、お、い。値段はついてないのか。いろいろありますけど、ちょっとこの辺値段もまだついてません。当日までにはつけます。<笑><笑>でこれ、だからもうここにボンって。 そうですね、作る感じですよね大体そうなと思う例えば3000円みたいなはい<笑>この辺が心拍ゾーンですね心拍ゾーンこのサイズもみんな同じぐらいですかね大体ちょっとこの辺のが大きめかなっこっちの方がちっちゃいですねちっちゃいのつっぱだらけですね<笑>これはあれかふいり、うん、だったりそっちはふ入りじゃないやつそれふ入りだなしょうが違うのがあるんですね結構3種類ぐらいですかねうち作ってるの種類 糸井川の金糸糸ショーと不入り心拍とあとは銀色心拍ですか。ええー、部差がわからないです。<笑><笑>この辺みんな金糸糸ショーですね。金糸糸ショー。はい。この辺はでも結構安いって。そうですね。えー、っと一本千五百円でやってます。千五百円の二割引すか。はい。百円引きで千二百円。 千二百円。はい。あ、はあ、じゃここ一個買っても二万円ぐらいえっ<笑>かける？三4 5だって二万三万円ぐらいですかね結構そんなに買ってくれたらおまけすると思いますおまけもしてくれるといはいなるほど結構ね僕前に買ったやつを自分で作って<笑>、うん、なんか文人調にしたんですよこういうのははいはい、はい、結構背の高いやつ多いからやったんですけどすごくねお気に入りですへえ、はいはい、またね。 ちょっといくつか買って帰ろうか。金箔もたくさんあると素材ですね。そうですね。うん、これが銀証心拍ですね。これが銀証心拍。スギッパが出にくい種類ですね。あ、スギッパが出にくい。絶対出ないってわけじゃないけど。あ、ね、の、日内塗装に比べるとずいぶん出にくいです。なるほど。このちっちゃいのもありますよね。はい。<笑>ちょっと、こっちはも安くなりますね。<笑> な, りすね<笑>なります。ねなります。はい。 会員さんの商品がありましたよね。はい、それ見ていきますあいちょっと値段ついてないんですけど売り切りたいって話なの で, そうです、ね、今年引退しちゃったお客さんが全部売っちゃってくれって言うんで、はい、値段もその日までにはつけるんですけどこの棚からですね12345111212 12ぐらい結構いっぱいあります<笑> 最低でもこれは出ます。だ結構安くなるんですね。ね売り切りたいってことも。そうですね。何んでっ考えないとどういう風にやりますんで。いやこれとかめちゃくちゃいいじゃないですか。すごいや？すごいじゃないですか。これ多分さすがに値段そこそこすると思うし。えー、いい値段する。はい。<笑><笑>石灰の木。<笑>これちょっとすごいですね。まえっ、ーえーえーえー、と二割引きは対象外ですけど。はい。会員さんのせ品物はえっ、ー、と二割引きはしないんですけど。少ないけど、でもお安くはつけます。あ毛あきもある。あでも良さそうですよ。 うん、アリ同士ですね。蟻同士。蟻同士。はい。蟻。蟻。棘<笑>がいっぱいついてるんですけど、こういう細かいの。うん、白い花と赤い実が。つくんですけど。うん、えっ、ー、と。綺麗 で,、ね、です。お正月ぐらいまでに実がなるとかって言って、うん。縁起物らしいですね。えー、<笑>結構面白いですね。ちっちゃいのに。えー、ただ間延びしているので、うん、後々作り直しは。 必要になりそうですけど。珍しいですね。珍しいですね。<笑>痛いからかな。<笑>まあ、あ、寒さに弱いんですよ。ああ、うん、なるほど。これも、これも良さそう。分析化機能傘式化してますね。うん、この辺のビラフもかっちょいいですね、うん。傷は埋まってない。さあ、しっかりしてますね。うん いやー結構がっちりやられてる方ですねもう展示会もガンガン出してて、うんうんうん、しっかりやってらっしゃるんですね紅千鳥か紅千鳥紅千鳥の鳥木の素材ですね継ぎ木で作ってあるやつなんですけど、はいえー、とこういうとこで取ってもらってそうっす ね, ですね上取っててうんとちっちゃく作れると思います鳥木やって遊びたい人には面白い素材ですね そうですね。今やつ見つけると下の方から作れるのもあるかもしれないですけどでもやっぱり閉じ木した方がこれは面白いですねすごい心拍量、えぐいっすね。心拍多すぎますね。多すぎますね。<笑>まだまだけ刺そうとしてるんですけど、貸したやつがいっぱいあります。まあ前の韓国プロマス、こんな感じですね。これも逃がるべきになるんです これもそうですね値段つけて値上がり引きになるんですけどもう安定してますもんねそうですねでえっともうよくしてて自分家で作っていく気もある気なのでうんすごいいやありますよこれこんだけあれは元気だなすっげえ伸びてます ね, ね<笑>普段よりもお安くは買えるとそうですね。 来たもんか。んかいい<笑>作んの難しいです。肌が全部来たら、肌来る街ですよ、ね。そうですね。<笑>完璧ですよね。肌着たら面白いと思います面白いと思うんだよな。ただなかなか時間はかか る, でしょう、ね、かかると思うけど、うん、いや投資投資ですね。うん、<笑><笑>ま だ, だ結構若いですもんね。まだ若いです。うん。 バリバリはなかなか来ないです ね, そうですね一口どうですかっていうねう情報がかかましたね<笑><笑>なるほどそれは1位ですね1位も売ってるんですか1もやってますよへ、えー1位あんまり売ってないから欲しいなーあー今度今挿し木で作ってるんであ挿し木で作ってんですかこれもこう2章も今もっか制作中あー矢島さんもなんか1位のみ章やってましたうん。 これ売れるのか<笑>ちょっと怪しいですね<笑>。これ売るかどうかもわかんないです。ね、2種類入ってて金ンロバイ。こっちが普通の金ンロバイ、黄色い花の咲くやつですね。もうつぼみできてますけど。うん、でこっちの葉っぱの細い方、うん、これがねピンク色の花が咲く金ンロバイです。こっちピンピンク色。はい。ピンロバイ。ピンロバイ。<笑>あもう一個咲いてる、ね、で色は。あこういうお花が。 長いことますね、なんじゃもんじゃつじゃって言うんですかそうてててんんんじじじじゃゃゃゃっっい二種類あるそちら、ね、つつなゲームのカードゲームでなんかあります 山椒。山椒。これ台湾山椒ですね。イソ山椒と違って本当の山椒だから葉っぱから匂いしますよ、えー。これを一個このまま取ってよくすり潰してみてください。なん？山椒の匂いなんですかこれ？<笑>ちょっと柑橘っぽい匂いも。ああ、うん。フレッシュだとそうなっちゃいますよね。特調味。 でけどこっちは好調鳥かな高鳥でこの小羽のやつもいいですねどうすねう一順先ました本当だちっ白鳥羽っていうとえっ、ー、とやえどっぽですね白くて八重というか千羽というかでもある程度出したいやつは当日えっ、ー、と固めて前の方に出しておきますのでなるほ奥まで行ってねみんなでわって探すと大変だと思いますので。 どの辺ですか。あの駐車場の方ですか。そうです。この辺駐車場のあたりでお棚作っていくつか出そうと思ってます、はい。室内の方で展示？そうです。室内の方で展示して換気対策をしっかりして、はい、大きい扇風機でガーッと。はい、<笑><笑>なんて言ったらいいかよくわかんないですけど<笑>、はい。コロナ対策をしっかりやって、はい、<笑>やりたいと思います。というわけで。 はい、<笑>いろいろ見てきましたけど、はい、基本的には秋元さんのものは2割引き。そうですね、値段のついてるものはみんな2割引きでやらせてもらいます。うん、あとは、会員さんのお値打ち商品がガッと入るそうですね。よっていうことですね。そっちの方が多分メインになるんじゃないかな。はいはい、じゃあ、改めて。はいえっ、ー、と、新旧店、3月3日、4日でやらせていただきます。はい、えー、お時間9時から5時の間ですね、展示会の方と即売会の方やりますので、ぜひ、お越しください。 よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。お祭り、まの前にもあとにも。そうですね。<笑>前の方がえっ、ー、と会員さんの品物残ってると思うので。なるほど。はい。多分いいやつは目の超えたお客さんが先に買っていっちゃうと思いますから<笑>、早めの方がよろしいかと思います。カは多いですからね。はい。たくさんお宝があると思います。<笑>はい。じゃあお祭りもいいけどこちらも是非とということで、はい、よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。 こんにちは、はい、こんにちは、はい、もう今日5時でお疲れ様でした一日作業してはい帰りますんでほらあれ<笑>いい T シャツのお持ちで盆栽業のオリジナル T シャツを<笑>、はいえー、今予約販売開始しました、はいえー、カラーは5カラー用意してますので、えー、ぜひともえっ、ー、と今のうち予約してこれを着て盆栽祭りを、はいえー、楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい 概要欄からチェックしてください盆栽仲間です盆栽仲間です<笑>ありがとうございます<笑>、はい